私 VTuber 神のインクは度重なる逆神行為により数々の人気馬を飛ばしたことそして世間の注目を集めるため穴馬を推奨しては馬券を外し続けたことを謝罪いたします新人の競馬 VTuber が続々と出てくる中で焦りといいますかはいそうですね 安田記念の予想につきましては動画の方でお伝えさせていただきますので引き続きご覧くださいインクチャンネルさて今年の安田記念注目は何といってもアアアーモンンドアイ vs ダノンプレミアムですね結論から言うと私の本命はアアーモンドアイです先週のダービーでは2番手から抜け出したロジャー・バローズが勝利。 先行有利な馬場状態であることを考えると客室的にはダノンプレミアムを押したくなりますが同じような結末にはならないと思いますレースの鍵を握るのがアエロリット前走のビクトリアマイルではオーバーペーバペスの逃げとなって5着今回は戸崎騎手への乗り換わりになりますが戸崎騎手がアエロリットに乗ったレースでは2回とも控える競馬をしているんですよねそれに加えて 前回がオーバーペースだったことを考えると今回はペースを落としたくなるはず場合によっては逃げないということも十分考えられます他に逃げたい馬も見当たらないので今年の安田記念はペースが落ち着くと見ますそうなると瞬発力に優れたアーモンドアイがダノンプレミアムを差し切るのではないかと思いますアーモンドアイ自身は海外遠征明けになりますが 状態面は問題なさそうですし最終追い切りの動きもキレッキレでした3戦3勝の東京コース久々のマイル戦でもクリアしてくれるはずですジャパンカップの超絶レコードを信じましょう対抗にはダノンプレミアムやはりこの馬は外せませんね順調さを欠いたダービー以外は負けていませんしこの舞台では昨年のマイルチャンピオンシップを勝ったステルビオにも勝ってます 安定しした客室ですしメンバー的にもアーモンドアイ以外には負けないと思いますし負けてほしくないですねさてそうなると問題は3着候補まずは冒頭で名前の挙がったアエロリット昨年の当レースで2着だった馬ですね前回は海外遠征明けで調整が難しかったことを考えるとむしろ強い内容だったと思いますとにかく持続力がすごいので。 三着候補の筆頭はこの馬次はステルビオ昨年のマイルチャンピオンシップの勝ち馬ですね2走前の中山記念は直線の短いコースに手こずり前走の大阪杯は状態がいまいちで距離も少し長かったので敗因はそれぞれ明らかでした条件が肯定する今回は押さえておきたいですねその他では穴っぽい馬ということでスマートオーディー 前回は出遅れて外を回る形あれでは届きませんねスムーズにレースを運べればチャンスはあると思いますエントシャイデンも前回はスマートオーディンと同様の競馬でした東京のマイル戦は3戦2勝と相性がいいですしダービーオークスと12着を独占しているディープインパクト3区というのも怪しいですね最後にもう一頭 KI、ノーテックも同じディープインパクト3区ここ最近がもう一つですが前回の末脚に見どころがありました昨年の NHK マイルカップの勝ち馬ですし久々のこの舞台での復活に期待してみます馬券ですが今回は3連単をメインにしますアーモンドアイが1着ダノンプレミアムが2着そして3着に黒三角のアエロリット以下5頭 この3連単で少しでも高配当を狙いますあとはアーモンドアイからスマートオーディンエントシャイデン KI ノーテックへのワイドも押さえておきましょう今回はさすがにアーモンドアイが強いはず逆髪のパワーにも負けず伝承をさらに伸ばしてくれるでしょうそれじゃ